スピリチュアルなんとと思うことありませんか平田さんの場合はもういつもでしょ、うん、うでも結構ねそうやって考えいいとか悪いとかっ て, 考えす い, っていうのもあるし、はい、あとね僕が一番自分の人生の中でスピリチュアルって嫌だなと思うのって本当、はいはい、嘘ウバレるの全部もう、はい、うち の, その周りでも何でもちょっとささやかなクッ、はいはい、な, ない嘘とかでも、はいはいはいはい、ちゃんとバレちゃう だからんななんか浮き彫りになって。そう。だからうちの、ま、あ僕の周りは、うん、嘘は絶対バレるからお願いねっていつも言っ て,、うん、言ってる。うん。何もうささやかな。どんなね、あの、みんなで内緒でお菓子食べたとか、そういったことまでバレるんだ、ちゃんと。<笑>でも、そんなに言ってくれた方が、なんか言わないでさえとこなんか気持ち悪いでしょねえ。気持ち悪いなっていう気持ちがなんとなくあったりする。そうそうそう。嫌じゃないって。でもそういうのなんでも全部明白にわかるようになって でも全くそういう気持ちがない人でも日常ありますよね、うん、ちょっと。ありますよねあれあれ。これってなんか、不思議なねとか。なんでここでこういうふうになるん あ, あるんですよ。普通の人でも。ね。ねありますよそれってサインですかサインですね。やっぱり導きがねなるほど。うん。だから人生にね、あのー、少しこう、な, なんて言うんだろう、常に分析してね、うん、あのー、細かく丁寧に生きてると分かるんですよ、そのスピリチュアルは。雑に生きてると分かんない。ちょっと知りたいです、今日は。ね、そんな感じで。そうですよね。はい。 じゃあぜひね、今日はそんなちょっとしたスピリチュアルなメールを紹介していきましょう。メール紹介していきましょう。ラジオネーム山手線さんからです。いつも楽しく配置をしています。突然ですが、今悩んでいることがあります。私の田舎の実家には倉庫があります。両親はすでに引っ越ししているので、その町には住んでいません。母屋は売却しましたが、倉庫だけ売りませんでした。 10年くらい遅れて倉庫を売りに出し1年くらい経ちますが未だに買い手がつきません。実は売りに出す少し前に妹の夫に倉庫の様子を見に行ってもらいました。そしたらなんと倉庫の中に五寸釘を刺したわ。人形が置いてあったというのです。<笑> 写真も送られてきたので私も見ました。誰が置いたかはわかりません。なぜか父が鍵をかけていなかったので鍵はずっと開いている状態でした。私は藁人形を処分しないと売れないと思いつつも、父が知り合いに頼み、売りに出したので一年くらいそのままの状態、うん。欲しくて見に来た人がいたとしても藁人形を見られたら絶対に買いませんよね。<笑>そりゃそうだ。片付けに行った方がいいですよね。 わら人形は触ってもいいのでしょうか処分の仕方はありますかぜひご教授ください。よろしくお願いします。<笑>一番最初に思ったのはね、はい、なんで倉庫だけ売らなかったのかっていうね。いっぺんに売っちゃった方が売りやすいのにって。<笑>確かに。なんでそこだけ取っといたんだろうっていう。なんでしょうかなんかあったんじゃないですかねなんかそういううに思っちゃったのと。で、ただね、このわら人形は多分ね、はい、私が思うには、やっぱり他人さんだと思うんですよ。 あ、処分の仕様に困って置いていっちゃったんじゃないかなと思う。<笑>ああ、なるほど。うん。ここ空いて て, 空いて、空いてて。空いてそう。だから誰もいないし、そう空き家だから。なんで鍵を閉めなかったのか。<笑>です ねもうだから、ね、誰か住んでたらどうするんですか嘘<笑>だからね、もうなんて言うんだろう、こう、好きだらけ、うん、このうち。ああ、そっかそっか。んかまずここにね、好きだらけっていうメッセージがありますよね。えー、あなるほど、うん。うん。やっぱり考えないで生きちゃうとダメですよね、うん。でいて、やっぱりそのまんまの状態で置いちゃダメですよね。あ, あとだって、それ見、見あったら、吉田さんなら買います買わないですよね。僕だって買わない、こんなうちに、ま、って思って。ね<笑>だから処分した方がいい。どう処分しましょう 処分の仕方なんだけれども、うんはい、まず、そうね、やっぱりね、本当に、まあ、ちょっとお金かかっちゃうんだけど、はいはい、お金かけるとすると、その、地元の管理さんなり呼ぶ。で、お払いをして持って行ってもらう。はい、これがまず一番。まず一番。で、自力で何とかしたいっていう場合には、はい、首から鏡をつけ、あのー、ぶら下げて。はいはいはい 鏡ね、何でもいいからぶら下げて、それを、あの、取りに行って、はい、あの、そこに、あの、お塩とお酒巻いてね、うん、で、それで、その、うん、何か袋にあって入れ て, 入れて、で、神社さんにお焚き上げに持っていく。うん、ああ。え、なんで鏡なんですか鏡跳ね返す。あそこそ こ, そこそその、ね。なんかこう、年が来た時、ねそうそう。あれだと思えばいいんですよ。レントゲンの時に着る、はいはい、なんだっけ、あの、鉛の、鉛の重いやつみたいな、ね。はいは い, はい、はい、うん。 そこにだから関わらない。ご本人に帰りますっていうやつだから。逆にだから、鏡ってだからよく私玄関の前に置いてくださいとかって。おっしゃいますね。うん。念を跳ね返すから ね, ね。そう。覚えといた方がいいですね。で、それをね、うん、胸に、胸胸元あたりにこう、あの、首から下げてね。じゃあ、お金をかけたくないっていうか。けたくない場合は、そういうちょっとトライをしていただくと。はいはい、で、そうすれば大丈夫ですよ。すいません。一個はいいです、ねうん。最悪どうなりますもし<笑> 跳ね返せなかっった場合てそうね考えない方がいいでしょう<笑>そういうの考えちゃうとねなんか全部そんな気になってきちゃうからかますでも人を呪わば穴二つ、はい、だからねかりましたうんだからそういうことをね、うん、そのした方が悪いんだと思った方がいいです、はい、では続きまして、はい、紫陽花い55さんからです いつも楽しく拝聴しております。最近、仲の良い友人が神社のお参りにはまっています。会えば龍が見えるとか、神様の声が聞こえるとか、そんな話ばかりです。先日その友人と一緒に旅行に出かけた際、えー、旅先の大きな神社へお参りに行きました。 友人は道中で見た飛行機雲を友人に歓迎された<笑>と言ったり、単に太陽の光が強いところで撮った写真を大ブが写ったと信じて<笑>、 もしかしたら本当にオーブかもしれませんが、不思議写真を撮りまくっている様子に正直なところ少し引きました。本人曰く、境内では声が聞こえるなり、綺麗な光が見えたりしたそうです。私も神社に行くのが好きで、神様とか目に見えない存在は信じていますが、実際に見たり感じたことがないので、その感覚がわかりません。初めのうちは、神様を感じる力を持っていてすごいね、とか言っていますが、しつこく自慢されると、もう なんて返したらいいのかわからないし、神様を感じることができず、大事な友人に鬱陶しさを感じてしまう自分には神様のご加護がないのだろうかともやもやしてしまいます。うん、友人が見えているのは本当に神様なんでしょうかこんなもやもやな自分の気持ちの折り合いの付け方など、アドバイスいただけたら幸いです。<笑>まあちょっといる気もしますね。<笑>う い, ういるけど僕もこういう人すっごい苦手。あ、です。うもうすっごい苦手。もうなんかもうすっごいうざいとか思っちゃう。だってただですら、 ね、神様の声が聞こえるなんてあるわけないじゃん。<笑><笑>あるわけないじゃん。そんな人間と神様が会話なんかできないの。あ、そうなんですね。だから、よくね、<笑>神様がこう言ってくれたとかね、はい、言う人いるけど、インチキ。 全部。そうなんだ。だから、本当に超えたとしても、はい、そ, それは、要するにね、神様と直ったら無理なんですよ。伝言の伝言の伝言になっちゃうもん、はい、伝言ゲーム。うん、伝言ゲームになっちゃうもね、はい。直伝っていう人はもうすでに怪しい。うん、だからね、あのー、それ自体も憑依かもね。確かに、神様ってどの神様だよっていうのもありますもんね。そう。だから、そういう意味でもこれはまあね、なんて言ったらいいんだろう。思い込みの、 方がい強いかだから逆にね、うんはい、寂しいんだな、こういう人って。ってそう考えた方がいいですね、うん。要するに、あの、現実的なことで自分をこう評価することがないから、うん、こういうところでこいつに行っちゃってね、うん、っていうところがあるから気の毒だな、って思ってた。アジサイ55さんは思った方がいい。いいのと、うんうん、基本アジサイさんも悪い。 あ、出た。アジさイでも悪いよ。聞いてくださいよ。あのね、そういうね、聖域にね、一緒に行こうっていうのはいけない。一人で行くもんですよ。あ、そうなんですか、ね、そう。で、行ったとしても、うん、絶対、じゃあもし旅行っててね、はい、そういったとこ行くっったら別行動ねっていうのが普通ですよ。じゃあだって、自分みんなでぞろぞろ行くもんじゃないの雑念がだって湧くし、あね、邪念が湧く し, しる、全然清らかさなくなっちゃって、言ってる意味がない、まず。 一方、大きなお宮でね、はい、あの、お宮の前に、こう、とばりってわかりますあの、こう、布がこうか、こ、は、こ、いはい、はい。それがね、お参りするとき、ふわーって開くっていうわけ、うん。風が吹いたんだよ、ただ。<笑><笑>でも、確かにね、開くことあるの、そうやって。僕なんか行くっても、必ずそうなりますよ。はい、でも、いちいち言わない、もう、言う、その心が傲慢で、うんうん、ね、そういう人間はね、好かれませんよ。あの、高いご心霊に。でしょ謙虚に、そうなのかもしれないけども、決して口に出さず。 っていうのが大事なことじゃないですか実際サイ5号さんも。まあ、アジサイ55さんも悪 い, んい。で、こういうお友達がいるってこと自体の波長の遅くでしょ寂しいんじゃないのあなたたち。ちみんな<笑>かもしれませんよ。ひどいね、うん、本当にね。 まあ、バッサバサ言っちゃってんな、また。いやいや だ, かね、だから最近で、ね、もやら、やハさん、冷たいって言われるのよ。があるから言ってそうなんですよ。よく、もう、さすが吉田さん分かってる、うん。私はね、愛があるから言うんですよ。すよだって誰もそんなこと言ってくないもんい、ね。すごいとか言ってくれるかもしれないけど、うん、なかなあるわけないじゃないかって。ね続きまして、人生のエンターテイナーさん、男性の方ですね。うん 7月に父を突発性の病気で亡くし、あの世の世界に興味を持ち、江原さんのラジオに出会いました。お聞きしたいことがあります。亡くなる前に父が不思議な行動をとっていました。今年の正月に父と二人で銭湯に行ったのですが、行く道中で、最近できた仮想場があるらしいんだけど、ちょっと見に行こうと言い出し、うんうん、私はなんでそんなとこ見たいんだろうと思いながらも、軽い気持ちでついて行きました。 父は仮葬場の中まで入っていって、綺麗だなぁ、と感心し、その建物を出ました。先月亡くなって、いざ仮葬場に行くとなったら、葬儀場が契約している仮葬場が満員で、唯一空いていた場所が父と見に行った仮葬場でした。 また、四季が近づいている人はお香やお線香の香りがすると聞いたことがあるのですが、父は亡くなる一週間前に知り合いからもらったと毎日お香を焚いていたと言います。さらに母は父の誕生日にうなぎを食べに行こうと父と企画していたそうなのですが、亡くなる一週間前に急に、美味しいものが食べたいな。うなぎ食べたいよ。 誕生日に行くはずだったうなぎを前倒しして旅に行ったんだとか、うん、四季が近づいている人は自分で何かを予感して急に変な行動をしたりするのでしょうか身近な人の死が初めてなのでご教示いただけましたら幸いですっていうね こ, ういう こ, これありますありますあのねまずこう考えたら楽かな、はい、人間も動物なんですよ、はい あの、動物とかっても、あの、死ぬ時とかね、やっぱりちょっとこう、行動が変わりますでしょう、はい。とかね、あとはね、あの、死じゃなくても、人間でも例えば、はい、お産の前って片付け物しだすって知ってます知らないです。よくねよ、あの、妊婦さんが、お産が近くなったことを本人自覚しなくても、うん、急になんかね、片付け物しだす。そう、本能的に、ね。そうなんです。動物的巣を作るとか、わー巣を作るね、ねはい、は, い は, いはい。とかの、 本能が働くっていうことがあってね、えー。だから、あの、亡くなる前に、こういう行動を取ることっていうのは、もうんまあ、あの、もう、枚挙にいとましなし。もう、すごいありますよ。きっと、お元気だったわけじゃないですか。そうです、そうです。突発達そう。だから。メッセージですね。でもなんか、感じるんですよ。だ, だから、これは、まあ、寿命ああ。っていうことですよね。じゃあ、あの、心配しないで。そう。 あの、しっかりちゃんと、天国に行かれてるかと、うん、か、むしろね、うん、いいしだなって思うんですよね。うん、自分で仮想が見て、うん、綺麗だなとか言ってそこになったりね。うんうんうん、ちょっとこう、鳥肌立つようなことですよね。そうん。聞いてると。けど、うん、残されたものとしては、うん、すごく満足できますよね。ね前倒しで。だって、うん、後になってたらうなぎ食べられなかったかもしれない。うん、それは、 ちょっと思い残っちゃうかもしんない。でしょ<笑>だからそういう意味では、お父さん前倒ししてうなぎも食べたし、自分が見て満足した仮装場で、ね、あのね、それこそダビにすスことができたし、でいて、あとそのお香を耐えていたとかっても、普段しないような行動を取りやすいんですよ。懐かしいとこ行ってみたり、お墓前り急にしだしたりね、あるんですよ。 だから、これは一つのサインで、だからといって、そういうサインがあったからといって、それに神経質になるのはいけないですけどね。こういうのって後になってっていうことがあるわけですね、はい。それではね、一曲お聴きください。アベマリアです。実は毎日がスピリチュアルな宝庫なのです。江原秀之音語。 の時刻が近づいてまいりましたがもう一つね、はい、紹介しましょうラジオネームハゲたかまひろさん反省の方ずやから<笑>ね<え><笑>以前江原さんがテレビでこっくりさんは絶対にやってはいけないと言っていました私は現在39歳になりますが子供の頃遊び半分で何度もやっていました今は反省していますがなぜこっくりさんをやってはいけないのでしょうか 私を教えてください、ね。は い, よい。よろしくお願いします。ってことです。コさんというのは、要するにね、はい、あの、簡単な高齢術っていうのは、要するにあの、今日のね、はい、友人さんとかと同じで、はいはい、あの、6でもないのが集まってくるんですよ。遊び半分ですね。 で、そうすると、インチキしてやろうとか、うん、あの、要するに、いた、いたずらしてやろうとか、はいはい、ね、もしくは、脅かしてやろうとか、うん、そんなの来るから、で、そんなのが完全に憑依するという、よ計ろくでもないことるでしょうな る, なるだから、やんないこと。でもね、今39歳で子供の時にやったことでもう影響ないですよ。<笑><笑><笑>す<笑>気にしないことですね。<笑>ええー、まあ、こういうようなね、今日の特集なん、はい、ぜひまたね、はい、スピリチャーなメールもね、